演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらファミリーマートにクリーム頬張ルキャラメルショコラとチョコレートケーキを食べたいと思いますうんどちらも苦そうな大人の漬の甘味ですねチョコレートも濃厚そうな色ですしキャラメルもクリームの白の中に見える茶色がいいですねそれで チャンネル登録よろしくお願いしますではまずはチョコレートケーキから、ね、開けてみると本当にチョコレートの甘いですねなんか二色になってますしではちょっとクリームがいただきます チョコレートケーキの方はチョコレートが本当に濃厚で口の中で中途にその甘さが広がってましたね甘めのチョコレートケーキなの で, で甘いチョコは好きなので苦味を求めるとちょっとかもしれませんねでも自分は好きなのでこっちらのペーストをさせていただきますで一番クリーム香ばしいキャラメルショウガなんですけど下の方のチョコケーキはしっとりしていて口の中で程よく溶けないので美味しかったんですね 上のホイントで意味っているキャラメルが思ったほど仕事してなかったかなという印象があります。食べてるうちにあれキャラメルどこ行ったっていう感じになってしまったのは残念でしたね。そこは残念でしたので、こちらの点数いす。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンブ終焉